夏が終わる夕暮れ前雑踏の中走り抜けて二人約束した場所へ君と描く夏物語 まぶしすぎる君の横顔溶けてしまった僕の合図君の気持ちはいつになれば僕と向き合ってくれるのかな地畳落ちる僕の汗がどこか心の涙のようで叶わないこの片思い教室の窓辺の風 夏の匂いがした 力借りてやっと繋いだ君との道やり取りの履歴を見 君が見ている。あの。 出せないい僕がいる「消え始めた足音が僕の背中をそっと押すよ」「また来年も一緒にと伝え君が少し笑い僕の が僕の背中をそっとおよ」「また来年も一緒に」「伝え君が少し笑いの